はーいどうも。え始まった<笑><笑>それでいくはいも水溜りやいやですお願いします<笑>ね絶対にフォローしてはいけないアカウントってメインチャンネルで上げてるんですよ動画を。マジでわけわかんないオチだったんだよね、うん、申し訳ないけどみんなにそうそうそうそ う, そ う, そうニュースと違って、うん、でなんか俺らがたどり着いた結論は一、うん、回やめてもう一回始めて同じことをつぶやいてそれでまた 3年ぐらい黙ってんじゃねえの、うん、ってことだったよ、ねうんだね告し告知してんぞ何えっと「2017年1月1日に帰ってくるよ」「ごファド」って あ, ウィィあめっちゃ潰れてる「What must we do now」これが前見たときにそう「おかしいぞ」ってやつで10、まあ、時間前に「Where are my followers 私のフォロワーはどこ行ったの l、うん、リーズフォロー retweet だから、寂しくなっちゃったんですよねいいい。I will go to my grave。なるほどね。私は、うん、自分のお墓に今から行きます、はい。で、2017年の1月1日に帰ってきますた、うん。どういうことほぼ1年後ですよ。ね、普通に怖いね、うん。いや、もうリップ送る <笑>シンプルにシンプル に, シンプルにリプを送るうん、DM、ちょっとふあゆとか聞くか あ, あそうね誰ですかっても聞こう、うん、いきますよあなんかそのー DM とか欲しいよね本当はフォローしてほしいけど、うん、でもできないからちょっといきますよ、うん、いったいったその上のツイート見せ て, してこれ お珍しくさ誰もうーわこれ俺らのさフォロワーもさちょっと萎縮してんな俺らが急に英語でさいつまこういうツイートとかするとさすぐファボいったりするけど今 だ, だって1ファボだもん1ファボしてんじゃん第一 1, 1ファボ第1しちゃってんじゃん第一マはちょっと1ファボしちゃうそういうとこあるな第大第一マは1ファボしちゃうとこある、うんうん、うちはもう<笑>違がち いいやいや、第一話のことそんなに知らないじゃん<音楽><音楽>えっ、ー、とフォローしていけないアカウントが何年ぶりかにうん、えー、ともうほんとに3年ぶりです ね,、うん、ね3年ぶりに、えー、とツイート更新しかも、はい、何個も更新したということでちょっと動画にしてみました<音楽>